ペイルローズきました。宝箱もらってもいいかな。回復一回分かー。あ、来てる。タゲが僕になっちゃったよー。 これは回りきれないよ。弱き倒しごめんね。回してたの横通過しちゃった。ごめんよー。え これバレるあれバレなかった。今カニバルいないから逃げよう。早く発電機回さなきゃね。やっぱり破熱あるよねー。メグ、カニバル来てるよ。 え、僕追われてる違う人が追われてた恥ずかしいよし発電機回そうお、今チェイスしてる人が回してくれてたのかなお仲間さんスキルチェックうまいなー よく頑張ってくれたねーこれはバベチリに移ったかなやっぱり来た救助できるか様子見しようかな え、それはまずいよ今がチャンス急いで逃げてうーんはいずり仲間を起こすのは厳しいかな ハイズリ仲間を探しに行った今のうちに起こそうナイスお仲間さん僕ばベチリに移っちゃった 逃げ切れないよー。みんなーゲートを開けてください。 《みんなで脱出だー》